みなさんこんにちはしろくまチャンネルです今日もご視聴ありがとうございます、えー、セリアでのお買い物の、えー、購入品紹介機能の続きで、えー、こちらの折り紙たくさん買ってきましたので今日は一つずつ、えー、ご紹介していきたいと思いますはいではまず食べ物系の折り紙から紹介していきたいと思いますこれはちょっとね 新商品なのかもわからないです。ちょっとわかんないですが、今まで見たことなかったような気がします。こんな、えまずまず、題名、題名。え、プリントペーパー。これは、パステルスイーツ。うん、ちょっと、こうかな。でえー、パステルカラーの、はい。 スイーツのプリントです、えー。これはクッキーですね。めっちゃ可愛いです。もうこれでなんかいっぱい作りたくなってしまいますね。こんな可愛いの。それからこれはマッシュマロですね。えーとね、カメラではすごく綺麗に見えるんですがね、実はすごいピンボケです。 マシュマロもなんかちょっとボケたようなお菓子やから<笑>それでいいのかなこんな綺麗じゃないですねなんかすごいボケてますよこれで、えー、マカロンですはいでお次はプリントペーパーの和スイーツ和菓子ですはい 大好きなイチゴ大福それからこれはえっ、ー、とね、大阪では御座候っていう名前なんですけれども神戸の友達がねえ、それ今川焼きやんって言われたことがあってなんかいろんな呼び名があるみたいです関東になるとまた違ってたような記憶がちょこっとあります 私も大好きですそれからえー、コンペぺト糖こんぺい糖も日本のお菓子だったんですよねそうそう忘れてた最後がえー、これはちょっとちっちゃい、えー、かわいいたい焼きですえー、これで作ったらちょっとなんか楽しいの作れそうですねはい えー、次はちょっとお花の柄です、えー、これも、えー、えデザインペーパー名前あこれはちょっとこっちとまた違う会社みたいですね、えー、デザインペーパーソフトウォーターカラーっていうのが題名なんかなメイドインビエビエトあベトナム 初めてですねメイドインベトナムこれもねちょっとかわいいんですとてもかわいいよよよよ、えー、これはお花の柄にち々が飛んでますそれからはいこれは傘に、えー、雨のしずく、えー、お次が お星さま。それから最後はハートです。はい。これ紙質がちょっとこっちのと違いますね。少し若干こっちの方が、えー、分厚いというほどんでもないけど、ちょっとワンランクこっちの方が薄くてこっちの方がややしっ で次ですね。 どどんどんいきますデザインペーパーこれはフラワーコレクションかお花お花シリーズですねこれはねなんか、えー、北欧柄みたいなちょっとビビッドな可愛いデザインです次はあのもうほんとオーソドックスな、えー、布地なんかにもよくある お花小花のデザインですこういうのほんと使いやすいですね、えー、主役にはちょっとならないけれどもこう、まあ、脇役でも、えー、ちょっと引き立ててくれるすごく使いやすいデザインですこれも同じような、はいえー、小さなお花のデザインですね最後はバラ はい、これ3つはまあオーソドックスながらでこれだけちょっとビビッドな木網タイプのデザインですこれも早く使いたいなはいそれからこれはねえー、去年かいな、うん、見てたと思うんですが えー、とこれプリントペーパーの、えー、クリスタルです。これ雪の結晶なんで、まあ冬用ですね。クリスマスとか。で、これは何やろう。えー、なんかちょっと芸術的な。これも氷なんかなちょっと幻想的な。 雰囲気のデザインですねそれからこれも、えー、なかなかいい味がしてます大人向きですねとても、はいえー、シックな作品になりそうです最後はなんかお花とか、えー、好み木の実これなんやろ氷 なんか氷漬けになっているみたいな氷の中にお花とかが入っているみたいなイラストですね。な, なんなん 氷, 氷ですよね、これ。うーん。多分これは使えへんやろなぁ。うん。ででででででんって感じ。はい。 お次、えー、デザインペーパーフローラル×かけるフローラルえー、っとこれもお花ですねこれはドドーンとこうええー、下お花イラストかなイラストですねこれは次はなんかボケボケの、えー、バラ なんかぼやーっとした、えー、感じに書いてあります。はい。えー、洗濯機が鳴ってます。<笑>すいません。<笑>次、これね、これね、なんて言うたらいいんやろう。なんか、使われへんわっていうか、<笑>先生。 えっ、ー、とねこれね綺麗っちゃ綺麗ですけども、うん、あの、何ていうのかな日本人の感覚からするとちょっとくどいんですよねなんか色の組み合わせが。で、まあ、こんな服着てたら大阪のおばちゃんやんって言われそうな感じの折り紙です。<笑>でも私こんなん着ませんけど。 だからねちょっとこう何て言うのかな真面目な作品よりもちょっとお笑いを撮ろうかなっていうちょっとパロディっぽいもので使うと面白いかもしれないですがまあ私は使えへんやろなこれうんなんかの試作品向けに<笑>回りそうですこれはねちょっとさっきのと反対にまたボケーっとしたいい感じですね あのふわーっとしてるような何かう ん, なんか何も主張するものが弱いねっていうふうな感じの<笑>デザインですこれも使えへんそうな感じがするは い, よいしょ、はい、次いきます次はねこう皆さんこれはご存知の方も多いと思います えー、デザインペーパーアイラブアイラブですねアイラブビーチはいもうこれは皆さんご存知だと思うのでパラパラっといきますはいはいはいはいです 次は、えー、デザインペーパー。これもまた違う会社だな。えー、アニマルですね。これはシロクマちゃんです。まあちょっと冬仕様ですね。ちょっと雪の結晶が入っているので、でマフラー巻いてるし。うんうんもうん、れにくいかな。 えー、次はクロ、えー、ちゃんのにゃんこちゃんです、えー、緑ペンギンさんですなんか昔こんなマークのアイスクリームがあったような気が今パッとなかったかなはい。 最後が黄色でパンダです買ったけどこれ使えそうないなぁ白くまちゃんだけは使うかもしれないですけどはいどこに置いとこあとはねもうなんか定番のもので えー、こちらもデザインペーパークラフトクラフト用紙にこれももう皆さんご存知だと思います、えー、ささっといきますはいそれと最後はえっ、ー、とね 木目調のを買ってきましたプリントペーパーウッドはいこれが一番なんか使いやすいかもわかんないですね はいということで折り紙は以上9冊買ってきましたこれでねちょっとまた、あのー、折り紙の収納収納って読んでいいのかどうか分かんないんですけどまあこういうしまい方もありますみたいな感じで<笑>やっていきたいと思ってます、はい、あと昨日ちょっと紹介しそびれてしまったのが2つ えー、こんなちっちゃなものを買ってきました、えー、インテリア雑貨ですブリキの浄露、えー、とバケツですはいはいい今日はあのセリアでお買い物してきた折り紙のデザインを紹介いたしましたそれとまた新チャンネルでもうこの折り紙たちをじゃんじゃん使っていきたいと思います はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしたいと思います。さよなら。